修道具店の動画。僕の好きな技はコテメンさかかりげ君の好きな技はなんだろうな。連続打ち込みはつらいこと。 あるかもしれないでもそんな時こそ勇気出てくる僕の好きな技はコテめんさい先生厳しい君の好きな技は何だろうな足裏ボロボロ声はガラガラ熱くて寒くて痛くて臭くてもう一本<笑> こんにちは百習武道具店のうがですやってますか今日は自分勝手に打つなって怒られちゃったっていう話しますおい自分勝手に打つなそこはまた打つとこじゃないよ剣道やってる人だったら誰もが一回は言われたことがあると思いますでもみんなね自分勝手って何そんなつもりないけどって思ってると思うんですよ僕もそうだったから一体先生はみんなに何を伝えようとしてるんでしょうか そして自分勝手に打つってことがね剣道だとそんなに悪いことなのかなって話をします自分勝手に打つ剣道たまにはね試合でも必要になることがあるかもしれないでもねそれはただの突撃奇襲不意打ちいきなり打ち闇打ちもうぶっかますサプライズアタックなんだよね 講談の先生やもっとレベルの高い同級生とかにはね多分通じなくなってると思うのもしくは当たったとしても先生はねいやいや聞いてないよいやいや当たったじゃんって言われてると思うんですよでも剣道にはまる人剣道が面白いと思ってる人っていうのは今まさにここが最大のチャンスなんですよこの話が分かるかどうかが最大のチャンスここからの剣道マジで面白いから ちょっと昔の話になるんだけど戦争が終わって剣道がね GHQ のマッカーサーが来てねお前らなんか危険だから剣道なんてやっちゃだめだよ絶対に暴れるだろって言われて剣道できなかった頃があるんだよねその時どうなったかっていうと剣道の代わりにしない競技っていうものを作ったんですそのの競技っていうのが 今思うとちょっと変だったらしくて例えばね制限時間内に打ったホーム数が多い方が勝ちだったりね他にもどんな体勢であっても当たったら一本だったりね超当てっこの自分勝手に打つ競技だったらしいんですよそれで偉い先生があーこれなんか違うなこのままじゃ剣道やべえなーってなって ですっごく反省して剣道がもうそろそろいいだろうって復活する時に今みたいな自分勝手にに打たたたななないい剣道になったみたいなんですだから今日のテーマの自分勝手に打たないっていうことをこれがなくなっちゃったら剣道が成り立たないぐらいとっても大事なことなんです。 じゃあここでみんなに質問です打つべき機会って聞いたことあるかなもしかしたら三殺法とかね聞いたことあるかもしれないけど逆に打っちゃダメな機械ってあるのかな打っちゃダメな機械そんなこと考えたことないけど打っちゃダメな機械がわかれば打つ機会がわかるようになるんですよその反対だからそこでもう言っちゃうと打っちゃダメな機械っていうのはそう相手がまっすぐ完璧に中段に構えてる時なんですそこを強引に打っていくのが一番打っちゃ ダメな機械な機んですよね。これは完全なな無駄打ちなんです。今日の動画のタイトルの「自分勝手に打つな」っていうのはまさに相手がきっちり中段に構えててもう隙も全くないそんな時に強引に無理やり打っていくってことこれを自分勝手に打っていくって言います じゃあ反対に打つべき機会とは分かった人それはこっちが打つ前に相手を攻めて相手の完璧な構えが崩れた一瞬なんだよね相手が崩れるっていうのはもちろんこうやって体が崩れて見える時もあれば体じゃなくて 心が崩れている時もあります心がびっくりして崩されている時っていうのは外から見えないです見えないけど崩れてる間違いなくそして難しいのは一瞬しかないってことなんですよ相手だって崩されたら元に戻るからなんですよだから相手と自分の力が同じぐらいになればなるほど打つ機会っていうのは一瞬しかないんです。その一瞬の打つべき機会を打てるかどうかそのために体の準備ができてるかどうかこれが大事にな なってくるんだよね じゃあ例えばここで実戦試合だとどこに打つ機会があるのほとんどの試合が苦手な子っていうのは試合になるとね打たれて負けるのが怖い一本取られるのが嫌だからもう遠すぎるところから強引に打っていくんですよ試合の苦手な子はもうほんとそうでもちろん全然当たらないし逆にこっちが出ようとするところを出ごてなんか打たれちゃうとなればこっちはその 逆をやればいいんですよ。その怖いっていう気持ちを痩せ我慢できるかどうかなんだよね。剣道は我慢なんです。相手がまっすぐ中段に構えてたら、打っていく前に、まだ打たないよ。打っていく前に、その構えをまず崩しにかかるんです。試合とか実践だと、例えばね、その一歩入るだけじゃなくて、相手のしないを抑えるとか、払うとか、 こここうううう触っっちゃとととかねねういうところに、ね、もっと進化してきますイメージしてみてねちょっとイメージしてみてこちらがまっすぐ中段に構えてるにもかかわらずね相手が無理やり打ってこようとしたらほらそれこそがこっちの打機械なんです一歩入って攻めて相手をよーく見て相手が出てくるところを打つんだよ以上が自分勝手に打つなっていう話になります今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よ